もし人間に歯がなかったら言葉は覚えられません。もし人間に歯がなかったら人間の脳に記憶の回路は作られません。もし人間に歯がなかったら人間の平均寿命は半分以下になるでしょう。物を噛む 人間が呼吸をしている行為なのです物を噛むことで脳に酸素を送り脳の機能を日々新陳代謝を繰り返し脳が活性化している行為なのです物を噛めなくなり物を飲み込めなくなったら 人間の脳の機能は停止し人間が生きていられなくなるのです赤ん坊は生まれて8ヶ月前後になると下前歯2本が最初に生えてきますそれから上前歯2本が生えてきますこの赤ん坊の下前歯は 物を噛むために歯が生えてくるのではなく言葉を話すため僕こっこの音を口から出せるようになるために歯が生えてきます下前歯二本の歯は生まれた国の言葉を言えるようになるために 生えてくる大切な葉なのです赤ん坊の葉はものを噛むことよりも先に生まれた国の言葉を話すためにまた生まれた国の言葉の単語を脳に記憶するために必要な道具として 下前歯2本が最初に生えてくるのです。キリギリスは羽をすり合わせて鳴き声を出します。人間が下唇の内側の粘膜の部分と下前歯をかすかにすり合わせて生まれた国の 言葉の音を出しているのです。した前歯は僕この言葉を話せるようになる大切な役目をする歯なのです。